温かい声ありがとうございます。改めて挨拶させていただきます。こんにちは。お隣会でございます。えっ、ー、とね。お隣会、えっ、ー、とお祭りに参加させていただくのが、まあ、昨年の こ, この会場で道路の方でねやった親チャリい 村, 村以来となります。そしてね、それ以来なんと練習もしておりません。今日ぶつけでございます。 まあこんな感じで気楽にいつも楽しくやってるチームでございます最後まで熱い声援の方どうんぞどんよろしくお願いしますよろしくお願いします、えーえー、いええか。踊りこうえええええええい お、はいおいやさよなら。 残念 ん咲くかららよよよよよるよかとよかとさあここここはねよっ ち, ょれこちらもテーマでございいまますおやっていきますきどうぞよろしくお願いします。 よし、いいとこはしんねん。 よかったよ。